皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年12月3日、蒼天の空の単行本最終巻が発売されましたね。最終巻は他のものより分厚くて読み応えがありそうです。とは言っても、私の場合は結構な関数を積んどく状態にしてしまっているので、また最初の一巻から読み直した方が早いレベルです。 まずはバラバラになった状態で保管している単行本を1箇所にまとめるところからですね昨日は天国フィーバーに行くのを忘れてしまった気がするので今日は忘れずに行っておきました今日はバージョン2のバトルですね今回のハイライトは残り1秒で達成した幻惑のお題と残り5秒で達成した60回ダメージのお題でした残りの2つのお題は失敗したので結果的にかなりギリギリのバトルになってしまいました 一撃三千ダメージのお題すら失敗する。そんなことも稀によくあります。業務連絡です。グラブゾン86班の皆様、残り5つの納品をよろしくお願いします。私の部活動強化週間チケットはすでに使い切ってしまいましたので、もうダメです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。